などの理由を除きマスクなどを着用されないお客様にはご搭乗後お断りする場合がございます感染防止に向けたご協力をお願いいたしますまた皆様に安心してお過ごしいただくためお客様ご自身のマスクなどの着用手洗いや咳エチケット近い距離や大きな声での会話を控えていただくなど感染予防対策へのご協力をお願いいたします お客様に安心してサービスを受けていただくために、客室乗務員はマスクと手袋を着用しています。また、感染防止のため、お食事のサービス時などに保護手紙を着用することもございます。到着までどうぞごゆっくりお過ごしください。 ご乗ありがとうございます Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください脱出の妨げとなるため通常の運転に乗ってく 上部付近には手荷物を置かないでください。着ルにベルト着用サイン転倒中並びに 閉めください。Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated 外す場合は金具の片方を持ち上げてください To unfasten, flap. raise the flap. 携帯電話などの電波を発する状態にある機器はご使用になれません Electronic devices e m itting radio waves cannot be used on board 電波を発しない設定に切り替えていただくか電源をお切りください Switch them to airplane mode or turn them off 機内は通路を含め禁煙です化粧室でのタバコは電子タバコ加熱式タバコを含め 次に非常用設備をご案内します。酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。 マスクを強く引き寄せ鼻と口に当てて呼吸してください。And and ゴムイを頭にかけ長さを調整してください。緊急の場合は乗務員の指示に従い衝撃に備えます 確かめてください。